はい。おはようございます。ラスカルでございます。えー、本日の動画ですね。えー、前回動画をご覧いただいた方は、この後ろでね、なんとなくわかる方もいらっしゃると思うんですけれども、独協大学駅前にございます、えー、高野目さんの本店にお伺いしております。というのもね、以前の動画で煮干しを使ったラーメンいただいたと思うんですけれども、今回はね、 つけ麺の煮干し系限定がね改めて販売されるということで、えー、事前にねお伺いさせていただきまして本日はそちらをいただく予定となっておりますこのイベントなんですけれどもまたね当日は朝の6時半から販売予定となっておりまして500食限定らしいんですけれども今回のメニュー名がですね、えー、濃厚いか煮干しつけ麺ということで麺の方にはね 昆布水なんかも使用ししてておりまして濃厚なんだけどねまろやかな限定となっているそうなので早速ねそちらのメニューいただいていこうと思いますはいということでねただいまこちらメニュー到着しておりますこちらがね濃厚のいか煮干しつけ麺ということでつけ麺はね普段からも鷹野目さん提供はしているんですけれども煮干しを使ったねつけ麺鷹野目さんでねいただくのは楽しみですのでえ早速食べていこうと思いますいただきます 重たいよいしょうんこれはねうまいのはもちろん知ってるんですけどでもやっぱね普段と違って昆布水があえられてるんでまたねちょっと一味違いますよこれうんうん 中野目さんといえば、まあ、もちろんね、自老系なんで、このチャーシューなんですけど、実際ね、えー、販売提供される際は、こちらのチャーシューではなくて、低温のね、チャーシューに変更となるそうですが、改めてこれ見ていただきましょうか。うまそうだね。 ちょっと早速ねこちらのつけ汁につけていきますいただきますうん濃厚だなー、うん、ラーメンの時よりも煮干し感増しましたねすげえ<笑>うん 酒汁自体はね煮干しの濃度半端じゃないですでもね不思議とえぐみとか苦味、その煮干しの嫌な部分はしっかりとね丁寧になくなっているので煮干し漬けはたまらないと思いますちょっとね岩のり追加で入れちゃいますいよいよこんな感じすごいねこれ 本当にね、とてもじゃないですけど、二郎系のね、お店が出す煮干しの一杯じゃないです、<笑>トッピングに乗ってるとろろ昆布に大葉ね、入えちゃいましょう、これうん、うん、まっ。 の濃度わかります。 ちなみにねあの前回の動画でもいただいた煮干しのラーメン400杯でね限定販売したんですけど、えー、当日はね400杯がよ10時間弱でね売り切れたらしいですまあ、時間で言うと3時過ぎぐらいにはねもう、まあ、あのここまでですって言って、えー、列を整理したらしいので食べに来る際は週末ですんでお早めにね並ぶことをお勧めします 簡単にここまでの濃度だと残った昆布水で割っても飲み干そうとも思わないですね<笑><笑>僕痛風になったんですよこの前痛風になったんですからねこんなの飲み干したら痛風ですよ<笑> やっぱり濃厚系でもあの母体が二老系なものでその動物系のやっぱバランスがもともと濃度が高いので濃いめにね煮干しを合わせてもかなりねバランスいいっぱいになってますねうん<笑>、うん、ちょっと。 生卵もねいただきましたので、ね、普通に漬け卵をします。<笑>生卵に煮干し入ってます。 スキン汁がね、もうなくなりそうだし麺もね、残りラストなんで全部入れちゃいますね最後ですね、うんうんうん、完食でございますいますた、うん、ごちそうさまでし ということでね、ただいま、濃厚いかん煮干しつけ麺、完食いたしました。こんなことを言うのもなんなんですが、通風の僕ですら、ほぼ汁簡易するぐらい食べてしまいました。これぐらい美味しかった。うん。もちろん濃厚で、癖がないっていうのは嘘ですけど、本当に煮干し好きは絶対に満足ができますし、もちろんね、もともと二郎系ってこともあって、豚感、まあ動物系のね、割合なんかもすごくバランス良くて、本当に美味しい一杯でしたので、 1日販売限定のこちらのね、いかにぼしつけ麺、ぜひね、食べに来てみてください。ただね、まあ、前回のイベントの感じを踏まえて、結構ね、並ぶと思いますので、もう季節も夏で、気温も暑いですし、しっかりとね、皆様、熱中症対策をして、えー、ぜひね、食べに来てください。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。えー、この動画が良かと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。 あやーマジ明日怖い足先<笑>足先が怖い明日 水, 水いっぱい飲まないと帰って5リッター飲もう<笑><笑>